ははい皆さんこんこにちは203です今日はロードバイクを既制パーツのみでどこまで赤くできるかっていう企画でやっていきたいと思います後ろに見えるのがトレックのエモンダ ALR ですねこちらの赤いフレームを使ってですねどこまで真っ赤にできるかっていうことで各パーツを紹介していきたいと思いますはいこれが真っ赤にしたエモンダ ALR ですね各パーツをちょっとチェックしていきたいと思います まずはハンドルからですねえハンドルは、まあ、全部真っ赤っていうのがちょっとなかなかなくていろいろアマゾンとか、まあ、探したんですけども中華のカーボンハンドルで、えー、カラーバリエーションがあるのが見つかってしかもなぜかエあるという、えー、値段は4000円というかなりリーズナブルな値段だったんで、えー、こちらを買いました、まあ、ちょっと黒い字は入ってるんですけども まあ、本当に完全に下から見ると赤っていう感じで塗装なんですけどツヤありツヤなしが選べましたでちょっとツヤなしっていうのを頼んでみたんですけども意外と質感が良かったですね思ったよりで次がステムですねこちらは Amazon で購入したんですけども、えー、TNI ですかねこれも、えー、カラーバリエーションがある で真っ赤でで塗装がこれはツヤありの塗装で、えー、エモンダのこのこちらのフレームと同じような全く同じような色と、えー、ツヤですねでこちら揃っててなかなかいいと思いますで、えー、見ていただけると分かるんですけどこのビスというかボルトですねこちらはもともとついてるこんなシルバーのものがついてるんですけどもこちらは わざわざあの赤いボルトを M5 のボルトですね M5 の 18mm のボルトを10本セットっていうのがアマゾンで売ってるんでこれのカラーバリエーションの赤のやつを買ってみましたちょっと赤というよりはピンクっぽい感じなんですけどまあアクセントとしてはいい感じだと。 最初ここを赤くするつもりはなかったんですけどいろいろパーツ揃えて組み立てていくとこういう細かいところのシルバーとかがすごい気になってくるんですよねここも赤くしたいなっていうことで、まあ、揃えることにしましたはい次はブラケットカバーですねこちら1055800の105用のブラケットカバーのレッドなんですけどこれがなかなか入手に苦労しました、えー、まあ、世代が一つ前の世代の、えー st。i の。ブラケットカバーっていうことで、どこにも在庫がないんですよね。amazon で結構出品っていうか出店はされてるんですけども頼むと amazon でもまあ、yahoo！! ショッピングとか楽天とかでもえっ、ー、と一応出てるんですけども、実際に購入というか。 注文するとメーカーー在庫がありませんででしたとということでメール返信してきてなかなか手に入らなかったんですけどメルカリで新品を売ってるま業者さんだと思うんですけどそれがあってそれで在庫確認したらあるということでそのまま直接買いましたまあメーカー在庫がもうないっていうことで流通品のみっていうこと で, でお店とかではもうあの注文が来たら発注するパターンになってるんで結局メーカー在庫がないっていうことで手に入らないパターンですね だからまあもうすでに買っている人から買うっていうことができなかったですね。コラムキャップですね。コラムのポップキャップ、こちらはスパカズの赤のものを選んでいます。樹脂のボルトなんですけど、これはシルバーのものを、これもあえて、えー、レッドのものを単品で Amazon で購入してます。で、えー、コラムのスペーサーですね、えー。これも別途 Amazon で購入してます。アルミのアルマイトのレッドのカラーです、ね で次が、えー、ブレーキですねブレーキはテクトロの真っ赤のブレーキが、えー、ヤフオクで打ってたんでこれを買いましたなかなか真っ赤のブレーキっていうのはなかったんですねカラーバリエーションのあるブレーキだと結構軽量のものであるんですけどそうすると3万4万円するんでちょっと手が出なかったんですけどこちらまあ、テクトロの安いブレーキだったんでヤフオクで 手に入れることができましたでこれは実際のところはシューのところの船こちらが黒、えー、のものだったんでそれも別途別で買ってますこれは、えー、メルカリとかであの4つセットで1000円ぐらいで売ってたんで買いましたでシュブレーキシュー自体は、まあ、これあのアルミリム用じゃないんですけどもカンパニオロの カーボンホイール用のブレーキシューですね。こちらをとりあえず撮影用ということでくっつけてます。実際走る時にはこれは使えないかもしれないですね。というか今回のパーツは、まあ、本気で走る用のパーツではないんで、いくつかはちょっと妥協して、えー、実際に本気で走るにはどうかなって強度のものも含まれてるんで、まあ、あくまでも企画用ということです。ここがすごいこだわったんですけど、 ブレーキワイヤー、キワイヤあとシフトワイヤーもそうなんですけども赤いシフトワイヤーと赤いブレーキワイヤーこれでもうワイヤーまで赤くするっていうのはすごいこだわりましたねここがやっぱシルバーだとちょっと見栄えが良くなかったんでここもあとになってやっぱりワイヤーまで赤くしないといけないなということで後でちょっとアマゾンで追加で購入しました。 で、えー、ワイヤーの先端のキャップですねこちらもアルマイトのレッドのものを使ってますでそのまま、えー、ホイールの説明をしますとフルクラムですねレーシングゼロですねフルクラムのレーシングゼロの、えー、レッドバージョンですねリムが赤いのは当然なんですけどスポークも 赤なんでですけどもエアとということでちょっと幅があるんで赤がちょっと目立つような形になっています。さらにハブまで赤いんでこれ、えー、自分がこう乗った時にすごい感じるんですけど株とリムとスポークが全部赤いと乗ってる時にすごい赤が目に入ってくるんですよね。それがあの、まあ、この企画の原点というか。 えー、最初はあの、はこのフレーム自体は、通き用に買ったんですけども、後でこのレーシングゼロのレッドバージョンのフレームをたまたま手に入れたときに、踏んでみて、乗って、こう見て、すごい真っ赤だなっていうのを感じて、あこれで本当に全部パーツとかを赤くしたらどうなるんだろうっていう、まあ、ちょっと好奇心が湧いて、この企画になりました。 コックピットから見たときの赤さですね。これがめちゃめちゃ赤いですね。で、さっきから見えてるこのタイヤですね。タイヤがえっとですね、こちら、パナレーサーですね。パナレーサーの 23C のカラータイヤですね。こちらもあの、 えーまあ、ホームトレーナー用のタイヤとかだと、まあ、全部赤っていうのもあるんですけど一応、まあ、走れる外走れる仕様にし最初しようとしてたんで、まあ、あのちゃんと外走れるタイヤを買ってみましただこだわりポイントとしてブレーキワイヤーは赤きしたってなんですけどもちろんアウターケーブルとかも全部赤くしてますでこれちょっと、えー、全部同じ感じの色だと面白くなかったんで ブレーキアウターケーブルこちらは普通のシマノの赤のものにして、えー、シフトアウターケーブルですねこちらは日線のものでちょっとメタリックな感じの透明っぽい感じの赤の、えー、ケーブルにしてますでこれ見ると分かるんですけども、えー、ケーブルがカーボンハンドルの中に内装されているタイプになります で、こう切ってそのまま sti に繋がってるんですね。あ次なんですけども、これバーテープですね。バーテープはリザードスキンの赤のものを使ってます。まあ、バーテープはいろんな色選べるんで特に問題はなかったです。ボトルケージはまあトレックの、えー、トレックというかボントレガーですね。ボントレガーのものを選んでますけど、まあボトルケージはいろんな色揃ってるんで、特に赤くするのは全然難しくなかったです。 はい、次チェーンリングとクランクいってみましょうか、えー、ちょっとここが当初からちょっと予定が違っててちょっと妥協したところでもあります本当はあの完全にロード用っていうことでチェーンリングは、えー、アブソリトブラックのレッドのものを フロントシングのレッドのものを頼んでたんですけども、まあちょっとコロナの影響だと思うんですけど、1ヶ月以上経っても、ちょっと物が来なくって、ちょっと断念しました。本当は5月中にこれ撮影したかったんですけど、チェーンリングが来なくて、で、急遽もう6月になっちゃうんで、替えのパーツをっていうことで、アマゾンでいろいろ調べたところ、まあこれ多分 MTB 用だと思うんですけど、えー、24mm の、まあ、シマノの、えー、BB に入る。 サイズのものもがああったたでとりあえずこれを買いましたでついでに、えー、クランクも合うもの BCD104 BCD、ね、のものを、まあ、これもあの色が選べたので赤を選びました当初の予定だ と,、えー、とチェーンリングだけ赤で、えー、クランク自体はシマノのものを使おうと思ってたんですけども、まあ、逆にこれ妥協したことによってクランクまで赤くすることができました で、チェーンなんですね。チェーンが、これすごい迷ったんですけど、これすごくいいやつ使ってます。えー、っと、KMC ですね。KMC の DLC11 ってやつですね。えー、DLC ってダイヤモンドライクコーティングってすごい高いやつですね。こちらが、あの、まあ、ただの企画でここまでいいチェーンを買うのがすごい悩んだんですけど、まあ、結局他の バイクでで使えばいいいかなとととううことで、えー、買うこ買にしましまたただフロントシングルの実際の長さに、えー、合わせて切っちゃうと短くなっちゃうんで他で使えなくなるんでこれはフロントダブルで使える長さでカットしてとりあえずはめてる状態なんでちょっと実際に使うにはチ、えー、ェーンが長くなっちゃってますね。はいなんで、えーまあ、これは企画用という形になって で、えっと、真っ赤のチェーンっていうのが8速とかだとあるんですよね。8速とかだとあるんですけど、11速用で真っ赤のチェーンっていうのはちょっとなくて、まあ、黒と赤の、えー、ミックスみたいな形ので、これがありました。でこちらがペダルですね。ペダルは、これはちょっとメルカリとかで買ったんで、ちょっと詳細はよく分からないんですけども、まあ多分 MTB 用ですね。で、結構軽量で、まあ、ちょっと普段使いにも良さそうなんで、まあ、実際に使えるかなと。 シートポストのクランプですね。シートクランプって言うんですかね。こちらは、まあ、これもカラーバリエーションは結構あると思うんで、レッドはそんなに難しくないんで、普通に買いました。で、ここも、えーっと、ボルトですね。ボルトがシルバーなんで、これも赤いものを先ほどと同じで、えー、ステムのとこと同じサイズのものを入れてます。で、えー、シートポストですね。シートポストはこれは、 いうところですかね、えー、これも、えー、メルカリで売ってたんで買いましたでここのボルトは本当は赤くしたんですけどちょっと長さが合うのがちょっとなかなか探せなかったんでここだけシルバーになってるのがちょっと残念ですねでサドルはここも本当の全部赤にしたかったんですけどちょっとそこまで買う予算とかがなかったんで、えー、手持ちのもので S ワークスのローミエーブですねこちらのレッドのものを揃えてます で後ろ回りのブレーキはさっき説明と一緒でテクトロですねテクトロの赤のものでブレーキ臭の船を、えー、ベッド赤いものを買ってましてでブレーキシー自体はカンパニオロの、えー、カーボンホイール用のブレーキシーですねでこちらもアウターケーブルも赤にして、えー、ブレーキワイヤーも赤で、えー、先端のキャップも赤にしてます でスプロケですね。スプロケのカラーっていうのは、まあ、金とかはあるんですけど、スプロケの赤っていうのは全くないですね。特に11足の手間はちょっとないですね。であとはリアディレイラーなんですけど、リアディレイラーも、まあ、ちょっとカラーバリエーションないんで、えー、プーリーですね。プーリーを赤くしました。 マ ー, リーカックしてでものすごくお金かければビッグプーリーでこのプーリーケージも赤っていうのはできることはできるんですけどまあ3万とか4万とかそんな値段になっちゃうんで、えーまあ、今回はプーリーだけにしましたルキャップ赤で揃えていますこのレーゼロの赤のスポークが紙面タイプというかエアロですごい平べったい色が赤が余計目立っていいです クリーズナーのチタンのやつで、えー、取っ手のところがカーボンになってるもののカラーバリエーションのものですねこれ結構軽量で他のカラーも使ってますねこれはまた紹介できるときがあったら紹介したいと思いますじゃあ最後にちょっと重さを測ってみたいと思います 7.11kg ですね7 1、えーまあ、企画も の, のちょっと適当な組み合わせのパーツで組んだ割にはペダル込み 7.1kg なんで結構軽いと思います結構優秀なんじゃないでしょうか<音楽>